ーンワイ甘 で, です。コロナの自宅待機が続いておりますが日本の皆様も待機状況いかがでしょうか今日はですね銀行に今向かっておりましてアメリカはあのこのご時世まだ小切手文化健在なんですけど時々 オンラインのンンンンキングオンラインで送金するっていう仕組みは全然充実してなくて限 度, が限度額があったりとかで、ね、なので時々こうやって銀行に来るんですけど郵送でもチェックによるの入金とかできるんですけどえっ、ー、と。 今日はちょっと便利な仕組みがアメリカにあるので特にこのコロナ時代非常に便利なのでちょっとご紹介したいと思います、はい、銀行に着きました ポット開けて中にチェックを入れて。 I just need to make a deposit, but I didn't have a deposit slip. Is it for checking account? Checking, yep. Okay. Actually, I、uh, sent you his account number in there. t h a n 入金が終わって、レシートだけが送られていって…レシート OK! これで完了です中に入らなくても、ソーシャルディスタンスのまま入金ができました という話でした。